それでは、微分方程式入門。カト現象と微分方程式というタイトルで喋っていきたいと思います。まず、カト現象を扱う上で、一番重要なのは、グラフの横軸が時間であるということです。時間は t という記号を使って表します。で、カト現象を扱う上では、特に線形の常微分方程式では、指数関数が活躍します。これは、エクスポネンシャルの t と書いたり、えっと、 ネイピア数 E を用いて E の T 乗と書いたりします。で、これは時間で微分しても E の T 乗という形が保存されるようなそういう特徴を持った関数になっています。で、微分方程式の解 Y というのは何かというと、下にあるようなこの微分、えー、と、まあ、2回微分も含んだこういう微分方程式が与えられたときに、これにこの解のまあ候補としてこの YT というのを考えると、 これを代入したときに、この等式が成り立つようなものを微分方程式の解というふうに言います。で、えっと、先に詳細の説明をする前にまとめておくと、微分方程式の解というのは、特解と補解の和として表されると。えっと、まず解の構造を仮定した上で特性方程式を導き、根を計算する。で、それによって、えっと、補解というものを求めてやって、で、それと特解というものを組み合わせて、解を導くというのが、えっと、流れになります。 えっ、ー、と、その前にまず、えっ、ー、と、ここでは扱う線形微分方程式について説明したいと思います。定型数線形微分方程式として、えっ、ー、と、例えば1次の場合には、y の時間微分足す y イコール0とか、y の時間微分足す5倍の y イコール0とか、まあ、こういうなのが1次のあ、1回の微分方程式となります。で、えっ、ー、と、2次の場合、まあ、2回の微分方程式の場合は、 えっ、ー、と、例えばこの y の2回微分も含んだ形でこのような、えー、と式が与えられます。で、さらにその次数が3次以上の場合にはこのような感じで、えっ、ー、と、与えられます。で、その一方で、非線形というのは、まあ、こんな感じで、y の時間微分の事情とか、ルート y とか、まあそういうのが、えっ、ー、と、こうとして一つでも入ってくると、非線形の、えー、と微分方程式になります。で、時間微分の表現ですが、まあ、こういう、えっ、ー、と、 微分作用素を用いた形もありますし、y のダッシュという書き方もありますし、y のドットという書き方もあります。まあ、ここでは、えー、とこの微分作用素を用いた形での説明を行っていく。で、えー、この微分方程式ですが、まず右辺が0の場合と非0の場合の、まあ、2種類について、ここでは考えていきます。でさらに、この、えー、動画の中では、最大の実数として2次の、まあ、2回の常微分方程式、 までを扱います。で、一番最初にこちらの右辺が0の場合について考えていきます。このようなものを同時式というふうに言います。で、えー、っと、この、ここでの目的は線形微分方程式を満足する解 yt を見つけると。で、与えられた線形微分方程式が、例えばこの y の時間微分たす5倍の y イコール0という式だったとします。で、この時に、例えば解の候補として、 y の t イコール3倍のエクスポネンシャルのマイナス 5t、3倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t、マイナス4倍のエクスポネンシャルのマイナス 5t と、仮に、えー、この3つの候補をまあ、与えてやったとしましょう。で、この時、まず1番目を見てやりますと、1番目の、えっ、ー、と、y を時間微分してやるとこういう項になると。で、その上でこの、えー、微分方程式に y の時間微分と、まあ、y そのもの、 を代入してやります。で、代入してやると統合が成り立ちますので、この丸1番、丸、えー、1番は与えられた線形微分方程式の解であるというふうに言えます。次に丸2です。で、これ丸2、えっ、ー、と、微分してやるとこんな値になって、これと、えっ、ー、と、これを使ってこれ、これ、それぞれ代入してやると、まあ、not イコール0になりますので、これは線形微分方程式の解ではないと。えっ、ー、と、そういうことになります。 で、次3番です。もう1番で解が見つかったから、もう3番も解じゃないだろうと思いきや、3番も解になります。で、3番これ時間微分してやって、それを代入してやると、えっと、これも解になります。で、これ、あの、これだけ見てやると解が複数あるというのがわかります。この微分方程式に対して、少なくとも1番と3番は解になってる。で、さらに、えっと、もっと広く見てやると、y t イコール、 A、倍のスで、あればこれは解になりますでこの a というのはどんな値でもよくて、ここでは3の場合とマイナス4の場合を考えましたが、まあ、他の値何でもいいです。でえー、と正でも負でも、えー、と実数でも何でもいいです。まあ、0でも大丈夫です。でこういうのが、えー、と解になります。で、まずここで説明したのは1回の微分方程式の解の構造になります。で、この2の、えー、と係数も含んだような、 えっ、ー、と、ものを、えー、と一般解というふうに言います。で、えっ、ー、と、次に2回の微分方程式の場合について説明します。2回の微分方程式のまあ解の候補として、ここでは3つ挙げてやりましょうと。えー、と4倍のエクスポネンシャルのマイナス t、15倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t、2倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t。まあ、こういう3つを考えてみます。で、これ、まず1個目。 代入してみます。これ1個目、1回微分してやるとこういう値になる。マイナス4倍のエクスポネンシャルのマイナス t になって、2回微分してやると、えっ、ー、と、2回で戻ってくるので、4倍のエクスポネンシャルのマイナス t,、えー、と t と。で、この1番と同じものになります。で、これを、えっ、ー、と、この3つの項をこちらの式に代入してやりますと、えっ、ー、と、実際にそれで計算してやると、イコール0がないと。まあ、つまりこの丸1は、えっ、ー、と、この線形微分方程式の解になると。 えー、というふうに言えます。で、次、丸二です。丸二15倍のクエクスポネンシャルのマイナス 2t なんですが、これを1回微分すると、マイナス30倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t。2回微分すると、60倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t。で、これをそれぞれ代入してやると、えー、と、イコール0となって、この2番も、えー、解になります。まあ、そして3番。3番、この、 係数が変わってるだけで、これも、えー、と同様に計算してやると解になると。で、この1番と2番と3番、えー、もに解になって、さらにこれらの線形結合も解になります。で、そのようなところから、えー、この2回の微分方程式の場合、このケースでは、y イコール a1 倍のエクスネーションのマイナス t プラス A2 倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t という、こういう構造をしていれば、これは解になります。まあこれ、まだ先ほどと同じように、一般解という、えっと、この見て、えっと、値をまあいろいろ変えれる、こういう自由度を含んだ形のものを一般解と言いますが、こういうえと解の構造になります。で、これで A1、A2 はそれぞれどんな値でもいいです。で、どんな値であっても、この微分方程式をえと満たす と, えということになります。 で、具体的なこの解の導出手順です。先ほどは候補を挙げるという形で説明しましたが、具体的に解の構造をこのように仮定します。y イコールエクスポネンシャルの pt という構造を仮定して、これをこの微分方程式に代入してやると、p、例えばこの式の場合には p の事乗足す3倍の p 足す2というのが出てきます。で、もしこの式がイコール0が成り立てば、 ここの y のまあ関数のどういう時刻であっても、ここの式全体が成り立つ。で、こういう式の構造から特性方程式の根というのを計算してやると、マイナス1とマイナス2。えっと、これが特性方程式と呼ばれる式です。で、えっと、これの根を計算する結果、マイナス1とマイナス2となって、これがここの係数として現れるような。そういうような式になっています。 で、ここでは2時までの話しかしてませんが、3時以降でも同様に特性方程式を求めると、3時の場合は 3, 3時の P の3乗の項まで現れるような多項式になりますし N、N 時の場合には P の N 乗の項まで現れるような多項式になって、それに対して特性方程式を解く。そういう手順については全く一緒になります。で、今例えばこれに対して、 ま、回の構造はこういう形になってて、で、初期値として、y の初期時刻での値が1、y の初期時刻での微分値、時間微分値が2というふうに与えられている場合には、それを満たすように係数、2つの係数を定めてやることになります。で、2つの係数を具体的に定めてやると、y イコール4倍のエクスポネンシャルのマイナス t、マイナス 3倍のエキスネシャルのエス -2t これは y の, この関数の構造に t イコール0を代入したものと y の時間微分をしたものに t イコール0を代入したもので初期値が合うように係数を2つとも決めてやればいい。まあ、そういう形で係数が具体的に求まって微分方程式の解が求まります。まあ、初期値が求まればそれに対してそれを満たすような解が求まるというふうに言えます。 で、もし初期値がまた別の値で、y0 イコール5、y の時間微分の初期値が0というようなケースでは、例えばこのような形になります。で、これ実際に t イコール0代入してやると、5、10-5 で初期値は5になりますし、y の時間微分をしてやると、マイナス10。で、こちらがプラスの10になりますので、y の時間微分、初期時刻での値は0になる。 えー、というのがわかります。で、グラフはこのようになっている。で、二乗方程式のまあ解のパターンとしては、まあ、こういう特性方程式が与えられたときには、異なる実数根が得られる場合には、例えばこ の, このようなケースでは、マイナス1、マイナス2になります。で、もし同じ実数の場合、えー、重根の場合ですね、この場合には、同じ、えーと、こういうエクスポネシルのマイナス t という項は一緒で、それに、えー、と t の多項式が現れます。 この場合は、えーと、20根の場合には、えー、と t の1乗の、えー、と項が現れます。この特性方程式の項が複素数の場合にはこのような形になって、sin、ま、ωt、あ、プラス θ という形で解の構造が得られます。それでは次に右辺が非0の場合、こちらに sin t とか、これはあの単位ステップなんですが、時刻0でステップ上にまあで、例えば電圧、 加わるとか、まあそういうようなケースを例に挙げて考えていきます。で、右辺が非0の場合というのは、右辺が0の場合の解との線形結合の形で考えていくことになります。で、具体的な例です。で右辺が非0の場合の例として、例えばこのような微分方程式を考えます。で、この時に先ほど右辺が0の場合の解を求めましたが、その右辺が0の時の解を、 ほかというふうに言って、ほかと特解と呼ばれるこの、えー、方程式を満たすような解の一つ、係数を一、えー、位に定めた解をもと使ってやって、その二つの和の形で解が求まります。yf, is がそれぞれ求まるとそれを組み合わせて、えー、このような解が得られます。 で、具体的にこの補界は同時式から、まあ解の構造が決まって、で、この A1、A2 というのは、まあ、まだ決まってない。これ、今、一般解の構造になった。で、特解は、これを満たすような解で、具体的な例として、例えばこの F が1、まあ、ステップの信号の場合には、YS が M2 分の1というふうに与えられていれば、 それが YS は定数ですので、それの時間微分をすると0、2回微分をしてやっても0となりますので、この等式が成り立ちます。で、等式が成り立つような一つの解を利用してやって、その一つの解と他解を一般解の構造で与えているこのような式の和を考えたものは微分方程式を満たす。ね、右辺が非ゼロの場合の微分方程式を満たすことになります。で、その上で同様に、 係数を初期値に基づいて決めてやることによって解を導くことができます。で、具体的にその応答波形を計算することができる。こんな感じですね。と以上で説明を終わります。